私はとか、私が作られる世界の中でガーって考えていって、行き着くゴールってどこかって言ったら、まあ、大体孤独なんですよね。まあ、二つ以上の観点とか、二つ以上の主語ですね。で、捉えることができるようになると、一気に客観性を持て る, 持てるようになってきます。私は孤独だっていうふうに考えてしまうと、これはね、こう私っていう存在に焦点が。 向かっていくんですねなぜ人類は孤独を感じてしまうのかというと焦点が孤独に向かうんですね。そうそうそう 実在セるのは一つしかない認識技術エネルティックを使って疎通の課題を解決する山田祐樹が小さな変化を作るヒントをお送りします。はい、えー、今回のテーマはなぜ人間はあなぜ人類はっていうそういう観点を持ちましょうっていう話になります。えー、今回は本質的な考えを持ちたい人とか、えー、考えや感情そのマインドをこう安定させたい人とかあと 一貫性のある考え感情を出したいとか、もうクリエイティブな発想、その引き出しを持ちたいっていう人に向けて動画になります。はい。では、まず理解ですね。えー、何をどのように考えればいいのかっていうところから話したいと思います。人間ってまあ悩んだり、あといろんなものをこうクリエイティブしていく生き物だっていうふうに思ってるんですけど、まあそういう時に、 こう一番使う主語って何かっていうと「私は」とか「私が」っていうそういう主語を一番使いますね。で「私は」って言って始まる主語の世界って結局「私は」ってくくられるその世界っていうことになっていくんですけど「私は」とか「私が」くくられるその世界の中でガーって考えていって、まあ、特に悩みとかは分かりやすいかもしれないですけど行き着くゴールってどこかっつったら まあ、大体孤独なんですよね。そう。で、まあ、孤独がダメだっていうわけじゃないんですけど、孤独の何が問題かっていうと、もう人間の脳みそって、自分と自分以外、その出会いを通して、自分自身を確認してるんですね。なので、孤独にこうバーッと入っていくと、その出会いが起きなくなっちゃう。そうすると、結果的に自分を見失う。 っていうことがね、起きてしまうんですね。孤独の問題は、まあ、それは一番の問題だっていう風になってきます。で、えー、それはもう私は、私がっていうその世界の中だけで物事を処理しようとすると、そうなりやすいよって。で、えー、じゃあ、それを防ぐためにどうすればいいのっていうので、まあ、よくね、客観的になるんだ。客観性を持ちましょうっていう話はよくあると思うんですけど、 えーまあ、今回はそんな、えー、一つの考え方、やり方的なものになりますね。はい。で人間ってこう常に自分の見ている世界っていうのを二つ以上持つことができれば客観性を持てるようになるんです。二、まあ、つ以上の観点とか二つ以上の主語ですね。で捉えることができるようになると 一気に客観性を持 て, 持てるようになってきますで。客観性って簡単に言うと観察ができるっていうことですね。はい。で、さっきの私はっていうその世界ともう一つ、なぜ人類はヌラヌラヌラヌラっていうその死語を持ちましょうっていうのが今回のお話になります。はい、じゃあ、えー、実践ですね。使い方の方。 できましょう、えーまあ、具体的な話をした方が分かりやすいと思うので「えー、孤独」っていうことを例題に出してちょっと考えてみたいと思います。うん、私は孤独なんだっていうふうに思うとその後に出てくるキーワードって大体まあ「寂しい」っていうキーワードが出てきますよね。まあ、寂しいっていうキーワードが出てくると頭の中である変顔が起きるんです。最初は私は私孤独だって言ってて言たのが 私は寂しいっていうふうに置き換わっていってしまう。で、そうこうしているうちに、今度は私は寂しいっていう前提で小説がね、始まっていっちゃうんですね。で、ドつボにはまっていくんですけど、えー、まあ、そんな時に使ってほしいのが、この、なぜ人類はっていうことなんですね。なぜ人類は孤独を感じてしまうのかっていうことを考えてみるんです。 さっきの私は孤独だっていうのがありましたね。それと、なぜ人類は孤独を感じるのかということ。これを比較をちょっとねしてみたいと思います。私は孤独だっていうふうに考えてしまうと、これはね、こう、私っていう存在に焦点が向かっていくんですねそう。で、孤独ってなって、今度それがまあ寂しいっていう言葉に変わっていったりして、 で、どんどんどんどん行くと、こう、まあなんか、えー、こんな私はダメだっていうふうに、自己否定とかになってしまいがちですよね。役に立ってないということですね。なんでそれでこう、自分を否定するような方向性になるかっいうと、私っていう存在に焦点が向かっているからなんですね。そう。でも、あそこに対して、その、なぜ、なぜ人類は孤独を感じるのか、 というのを置いたとするとどうですか、ね、焦点が孤独に向かいませんかそう。なぜ人類は孤独を感じてしまうのかというと焦点が孤独に向かうんですね。そうすると考えがちょっと変わってきます、ね。孤独ってそもそもなんだっけという風になるんですね。人類がみんな孤独を感じるっていうことは、孤独って人類にとって 人間にとって必要なものなのかしらとかですね。不特定多数の人がみんな孤独を感じるっていうことは、個人の問題じゃないのかもしれないなって。個人の条件、状況、環境があるから孤独になるんだって思ってたけど、実はそうじゃないのかもしれない。っていうふうに、孤独っていうところに焦点が向かっていくんですね。 そ う, そうすると、私は孤独なんだっていうところからスタートして描かれてた世界と、全然見てる世界が変わってくる。ですねで。そこの違いを通して、はって気づくことは発見することが生まれたりするよっていうことですね。はいまあ、ちなみに、えー、認識技術 NTEC だと、脳の認識の構造、認識の癖って、 いうそういう仕組みに基づいて物事を考えたりしていくので孤独っていうのもそれは個人の問題じゃないよってそう人類共通の法則性が孤独っていうものを実感させるように、えー、できているんだそれは何なのって言ったら認識の構造っていうところに実は、えー、原因があるんだよっていうようなことを言ったりしますねはい、えー、それも 私は孤独なんだっていうふうに思っていると、そんな発見は来ないですね。なぜ人類は孤独を感じてしまうんだろうっていうことを考えていきながら、さらに自分が感じている孤独とか、そういうことも照らし合わせながらやっていくと、あ、なるほど。そういうことかっていうのが見えてきたりするということになります。はい。じゃあもう一個、えっ、ー、と、自信がない。 というやつもちょっと当てはめてみましょうか。自信がないっていう人も多いですよね。はい。なぜ人類は自信がないって思ってしまうのか。はい。なぜ人類は自信がないって思ってしまうのかっていうことを考えると、そう。じゃあそもそも自信って何なんだろうとか、不特定多数のな人が感じてしまう自信ってどういうものなんだろう っていうことをね、こう考えるようになっていくわけです。そうしていくと、個人の問題ではなさそうだとかっていうのが出てくるし、えー、自信っていうのを客観的に、まあ、見れるようになっていったりしますね。はい。そういうことで自分の世界にはまることがなくなってきます。そう。自分の思い込みの小説で、えー、自己否定とか、えー 決めつけの世界の中で生き苦しくなっちゃうということは少なくなってきますね。客観性を持たせる、よりクリエイティブな発想ができるようになってきたりします。はい、なぜ人類はほにゃららほにゃららという観点を使って考えてみましょうという話を公開しました。ぜひ日常の中で使ってみてください。はい、じゃあ今日はここまで。 したいと思います。ありがとうございました。